あんまり欲張らない方がいいと思いますがどうも政治いろいろの学なぶです世界遺産の数の多さでも日本にずっと嫉妬し続けてきた韓国ですがここに来ていよいよ新たな世界遺産登録に向けて動き出しているというのです 2021年10月27日付、ワウコリアからの引用です。韓国文化財庁は27日、国連教育科学文化機関ユネスコの世界自然遺産に登録された韓国の干潟について、9つの干潟の追加を目指すと表明した。登録を記念した式典をチョルラナムドナ南郡で開き、 追加韓国の日形は、チュンチョンナムド・ソチョン郡、チョルラプクト・コチャン郡、チョルラナムド・シナン郡、チョルラナムド・ホソン郡、春ンチョン市にある4つの干潟を指す。7月にユネスコ世界遺産委員会が、 世界自然遺産への登録を決め、韓国で15件目の世界遺産となった。世界遺産委員会の勧告に従い、文化財庁は9つの日潟を加える方針だ。チョルラナムドの古墳群、四須市の日形を前向きに検討している模様。2023年にユネスコに申請書を提出する計画だという。その場合、 二十五年の世界遺産委員会で追加登録の可否が決まる。とのことで、いかがでしょうか。韓国の干潟については、二千二十一年七月にすでに。ソチョン干潟、コチャン干潟、シダン干潟。ホソン郡、スンチョン干潟の四地域が世界遺産登録されており、今回は。 それに加えて、9つの日形地域の登録を目指すというのが記事の概要です。韓国の本質を知らない方にとっては、この記事を読んでも、韓国が世界遺産いいことなんじゃないぐらいの認識かもしれません。ただ、世界遺産にまつわる韓国の歩み、日本との関わりを詳しく読み解いていくことで、今回の追加登録が いかに無謀なことなのかがお分かりいただけます。先に世界遺産登録されている四つの日潟地域についても、めでたく登録が認められるまでには、引きこもごもの紆余曲折があり、決して順調な道のりとは言えませんでした。韓国が四つの日潟地域について世界遺産にしてもらおうと動き始めたのは2018年のこと。 ユネスコが認定する世界遺産は世界文化遺産と世界自然遺産に分かれており、干潟地域については自然遺産への登録を目指していました。韓国は地理的に干潟の多い国であり、それぞれ固有の生物も生息していることから、これは世界遺産にふさわしいだろうと考えたのでしょう。干潟は世界遺産としても珍しいことだろうと、 意気揚々とユネスコに申請を行った韓国ですが、なんと申請そのものをあっけなく却下されてしまいます。ユネスコが韓国を嫌っていたというわけではなく、ただ単に申請書類に不備があったということのようです。まあ、門前払いを受けたわけですね。それでもめげない韓国は、必要書類をきちんと揃え、改めてユネスコに登録申請、 今度はちゃんと申請が受け付けられました。これでいよいよ世界遺産が増えると早くもお祭りムードの韓国でしたが、ユネスコが出した結論は登録延期。世界遺産の登録基準には、登録、情報紹介、登録延期、不記載の4段階があり、登録延期はその中で下から2番目に厳しい措置となります。 正確に言えば、登録の下記を最終的に判断するのはユネスコではなく、世界遺産委員会という組織です。なんともわかりやすいネーミングですね。登録延期の判断になった理由としては、干潟の規模が小さいことや、生物固有種の管理能力に疑問が残ることなどが挙げられています。理由はどうであれ、登録延期措置に 納得できない韓国は、その後も登録に向けた交渉をコツコツと続け、そして今年の7月、ついに念願の世界遺産登録となったというわけです。世界遺産登録はどの国にとっても高いハードルがあり、申請すれば必ず合格するというものではありません。それを考えれば、日潟4地域が 登録されただけでも十分だと思うのですが韓国はつくづく欲張りなんですね世界遺産登録に関しても日本と韓国には朝からの因縁があります2015年明治日本の産業革命遺産が世界文化遺産に登録されました製鉄や炭鉱など 明治日本の急速な近代化を支えた施設を一つの歴史文化として包括的に捉え世界的にも評価されたわけです。ところが2020年6月に東京都新宿区に産業遺産情報センターが開設されると韓国がなぜかこれに激しく抗議。世界遺産登録時のルールが守られていないじゃないか。 と、例によってイチャモンをつけてきたのです。韓国側が問題視したのは産業遺産に含まれている軍艦島。軍艦島にはかつて強制労働を余儀なくされた徴用工についての比率が日本が嘘をついている。事実を伝えていないと言ってきたわけですね。言うまでもなく、徴用工問題は歴史的にも全く存在せず、 強制連行、強制労働という韓国側の言い分も全くのデタラメであることが既に明らかになっています。産業遺産情報センターでも歴史的事実にのっとり、ありのままを伝えているだけなので何の落ち度もありません。そもそも世界遺産の登録及び抹消を判断するのはユネスコではなく、世界遺産委員会なのですから、 韓国がユネスコに直接抗議をしたのは全くのお門違いです。それでも仕方ないかと思ったのか、ユネスコとその諮問機関であるイコモスは、わざわざ現地を視察して60ページにも及ぶ調査書をまとめ、韓国の主張はおおむね正しいと結論づけたのですから、全く何を考えているのかわかりません。まあ、調査書こそ残っているものの、 いまだに登録抹消に向けた具体的な動きはありませんから、やはり韓国を黙らせるためのポーズだったのでしょうか。さらに韓国は2013年、キムチとキムチを伝統的に受け継ぐキムジャン文化をセットで無形文化財に登録申請していますが、登録下記の発表前に主要メディアがあたかも文化遺産になったかのように報じたため、 ユネスコから警告されています結局、キムチは有形であり、無形文化遺産ではないという理由で、キムジャン文化だけが登録されたのですが、この一件をきっかけに、韓国はユネスコから要注意国家として目をつけられるようになったのです。このような流れを見る限り、干潟地域の世界遺産追加登録は極めて難しいと言わざるを得ません。 もしかして韓国は日型の世界遺産登録の方法が分かったから、その手順に則ってどんどん追加してやろうととでも思っているんでしょうかユネスコは今、日本政府主導の大改革の真っただ中、改革案が通って登録申請に際しての意議申し立て制度が採用されれば、申請へのハードルはぐんと上がります。 今回の改革案は言うまでもなく、申請を乱発する韓国を牽制したものです。世界遺産の登録は確かに名誉なことですが、反面副作用もあります。2004年に世界遺産に登録され、その後抹消されたドイツのエルベ和国の例もあるように、世界遺産に一旦登録されてしまうと、それ以上の近代化や利便性向上が行えず、 かえっっててが取れなくなくしもううという側面もあります韓国もいつまでも名誉にこだわっていないで現実的な売りを追求していくべきなのではないでしょうか。まあ、霊的に生まれ変わらないと無理かもしれませんけどね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、